なぜ大阪女子マラ日本人トップで3位の安藤ゆ香に笑顔がなかったのか。届かぬ世界との距離に瀬古と志子リーダーも落胆、勝負に育力がなかったのか。大阪国際女子マラソンは29日、大阪市のヤンマーフィールド長井を発着点とする42。 195キロの新コースで行われ、安藤ゆか、28、ワコール、が2時間22分59秒で日本勢では最高の3位に入った。ヘブンハイルデッセ、24、エチオピア、が大会新記録となる2時間21分13秒で初優勝。安藤と共に自己ベスト更新が期待された佐藤宗也か、28、 積水化学は序盤で点灯し、途中棄権した。すでに安藤、佐藤はパリ五輪代表を決める10月のマラソングランドチャンピオンシップ MGC 出場権を得ているが、期待された2時間20分29秒の国内最高記録にも届かず、世界と勝負する上では課題の残るレースとなった。 中間地点までハイペースも30キロ地点で脱落、笑顔なきゴールだった。自身初のマラソン優勝と2時間21分36秒の自己ベスト更新を狙った安藤は勝負手を放つことなく、またも壁に跳ね返された。 日本勢としては最高の3位と自力を証明したとはいえ、6年前の初マラソンで出した記録から1分20秒以上も遅い2時間22分59秒と平凡なタイム。ゴール後は自身へのもどかしさもあったのだろう。悔しさを押し殺し、唇を噛み締めた。思い切っていこうと思ったんですが30キロ過ぎからついていけなかった。 死に物狂いで行かなきゃいけないのに、できなかったのは自分の弱さ。前半は気持ちよく走れ、2時間19分台も狙えるペースだったが、自己ベストも更新できずに悔しい気持ちです。収穫もありましたが、 課題も見つかった。すでに10月に東京で行われる2024年パリ五輪代表選考会の MGC の出場権を手にしており、失うものはなかったはずだ。今回はマラソン初優勝に自己記録更新で花を添え、一気にパリのヒロインへというのが理想のシナリオ。お膳立ては整っていた。 コースが12年ぶりに記録が出やすい設定に変更されていた。ターン時の減速やフォームへの負担を防ぐために折り返しポイントをなくし、さらに中間点過ぎから1キロの下り坂が続くコース。これは後半に向けてスムーズにスピードアップが図れるようにするためだった。さらに外国人のペースメーカーを復活させ、2時間20分39秒をゴールに設定。 女子のトップランナーを揃えるエチオピア、ケニアから自己ベストが2時間20分台の3人を招待した。そんな背景からアテネゴリン金メダリストの野口瑞希さんが持つ2時間19分12秒の日本記録更新を期待する声が多く、しかも2週前のベイヒューストンではニーヤヒトミ、34、積水化学が2時間19分24秒の日本歴代2位の好タイムで優勝。 日本陸連の高岡樹生シニアディレクターも、気運は高まっていた、という。安藤は1万メートル、5000メートルで自己ベストを更新。今大会へ向けても、トラックでスピードを磨き、自己ベストを更新できたのは、マラソンの高速化の中で自信になりました。やるべきことはやったので、自分を信じて走りたい、と意気込んでいた。 レースは気温 7.5 度、湿度 52%、風速 2.4M の絶好コンディションで始まった。最初の10キロを32分56秒で通過。日本記録とは3秒差という高速ペースでスタートを切った。最初の給水所ではマイボトルを取り損ねたが、ベースメーカーを風よけに使いながら高リズムを刻んでいく。 手を下げ大きく振らない独特の忍者走りは安定度を増していた。7キロで戦闘集団にアクシデントが発生した。同じく MGC の権利を持ち、今大会で自己ベスト更新を狙っていた優勝候補の佐藤が真後ろにいたイワデレア、28、デンソー、と接触して転倒。 その後、立ち上がって追走したが、両膝から血が流れ出しており、19キロ手前で野口衛生監督に肩を抱き抱えられて途中棄権した。沿道にうずくまり、涙を流した。佐藤は、そのままホテルへ帰り、病院へ直行。レース後、主催者を通じて、 転倒してからもまだ頑張って走ろうとしましたが、膝の皮がかなり深くめくれていて、出血もあり、痛みに耐えられなくなっていきました。いい準備ができていて、調子もよく、余裕があっただけに、非常に悔しいので、また次に向けて準備したいです。とコメントを残した。 しかし、安藤は、戦闘集団に食らいつき、中間点もトップの1時間09分45秒で通過した。野口さんが持つ2時間19分12秒の日本記録のペースにわずか26秒差のハイベース。すごく乗れているいい感じで走れていた勝負所となるであろう30キロでの作戦を思い浮かべる余裕もあったとのこと。 しかし、その思いとは裏腹に30キロの壁が安藤の前に立ちふさがった。玉作り筋の30キロ地点でペースメーカーが外れると、昨年のロッテルダム覇者のデスセと昨年2時間20分台を2度出したメセレットゴラシセイ25のエチオピア勢の2人がギアを入れて前へ出る。いきなり安藤はちぎられた。ペースアップした時についていけなかった。 思い切る勇気、捨て身の覚悟が必要だったかもしれませんが、体がきつかった30キロから35キロまでの5キロをデッセが16分27秒で安藤が16分53秒。安藤はいつもよりも大きく手を振り、自身を奮い立たせようとしたが、口は開き、険しい表情に変わった。限界だったのだろう。 8回目のマラソンでも悲願の優勝を手にできず、世界との差をまざまざと見せつけられる形となった安藤は、一気にペースが上がったのは1キロくらい。そこからはそうでもなかった。苦しい中で1キロの我慢。その乗り越え方が今後の課題だと思う、との反省を口にした。 今回1、2を独占したエチオピア勢のデッセと姿勢は世界最強長距離陸上集団 N、N ランニングチームの一員ながら2時間15分の壁を破ってくるとクラスではなく7、8番手クラス。世界の超一流ではないランナーに歯が立たなかったのだ。 日本選手は、亀杉真穂、27、スターツ、が終盤に盛り返して2時間25分18秒で4位。32歳の吉川由美、ユニクロ、が初マラソンで5位。ママさんランナーとなった2015年の北京世界選手権代表の前田彩里、31、一大発が6位。 さらに池田千春、29, 日立が7位、ネクストヒロイン枠で出場した大東優奈、25, 天満屋が8位で続き、この4人が MGC の出場権を獲得したが、とりわけ目を引くニュースターも出現しなかった。会見場に姿を見せた日本陸連の強化委員会マラソン強化戦略プロジェクトリーダーの瀬古俊彦さんも落胆の色はありありだった。 安藤さんは途中までは2時間19分台ペースだったが風が影響したのかタイムは伸びなかった。21分、22分台と安定した力は持っているが、将来的には20分を切るレースをしてもらいたい、では世界のトップレベルと比べて何が足りないのか。バルセロナ五輪銀アトランダ五輪堂の有森広子さんは、安藤さんは、勝負に出るのを躊躇した、と話していました。 素質はあるので、殻を破ってほしい、と指摘。野口さんは、エチオピア勢より前にいたので、30キロ過ぎでも、あのまま前へ行くのかと思っていた。もっとスピードをつけ、果敢に勝負してほしい、と、奮起を促した。瀬古さんは、行けないのは、力がないのかな、と首をかしげ、練習方法など年齢に応じて、指導者と練習方法を工夫し、記録を目指していかなければいけない。 と、注文をつけた。さらにパリ五輪代表を目指さずに、9月のベルリンで日本記録更新を狙うことを表明したニーヤに、記録を出すのは陸上の基本。記録を出すことは選手の自信にもなる。でもニーヤさんはわからないでしょう。過去に、マラソンはもうやらない、世界選手権には出ない、とかいうのも聞いたことがありますし、その時の気持ちで発言することが多いので、 小、MGC に出て五輪を目指してほしい。2時間17分、18分を出せる魅力がある。記録も大事だが、できれば五輪にも出てほしい。と、ラブコールを送った。MGC の最終選考会となる3月の東京マラソン、名古屋ウィメンズマラソンを経て、 パリ五輪代表の決まる10月の MGC で世界へ名乗りを上げるランナーが出てくるのか。瀬古さんのラブコールを聞いたニーヤは9月のベルリンから10月の MGC 出場に方向転換するのか。かつて女子マラソン王国だった日本は2004年のアテネ五輪での野口さんの金メダルを最後にメダルはなく、 五輪での最高順位は2021年の東京五輪での一山浅井戸口25資生堂の8位となっている分析山本智之スポーツライターご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたしますチャンネル登録を